今日はね、実はちょっと、三人にだけ、このバーに来た人だけ、今後もそうなんだけど、このバーに来た人だけに見せれるものがあって。闇, 闇の。闇じゃないんですよ。あのね、これが、鉄拳なんですけど、今や、幸いにしてこう、競技性って言葉出ましたけど鉄拳なんて、鉄拳なんて言っ て, って俺が言うのもなんてん<笑><笑> けね、本当ね知らないと思うけどね5でもそうじゃないですようんあの下手したら6からギリギリぐらいかな「競技性」っていうキーワードなかなか言ってもらえなかったタイトルなんで す, そ う, んすそうなんですそうなんですブの頃から言うたら競技性かなあったのかな5ぐらいからはちょっとずつ出てきたの、5? でその辺くらいから昔から言われてはいたんですけど一番やっぱりストリーミング時代になって一番言われるようになったのはやっぱり こうゲームのキャラバランスだよね、うん。これ結構ね、タブーな話題でもあり、うん、一番面白いと思ます、うん 一, うんはいはい、一番盛り上がりますよ、やっぱキャラランクの話したらもう、そうでしょうで、ね、一晩中できるでしょうでま、ね、みんなでさ、<笑>タイヤーリストみたいなの作るじゃない、はい、ティアーリストみたいなの、はいはい。でねあの、いわゆるリアル、リアルないし、トゥルーティアーリストっていうのは、 各メーカーを持ってるわけですよ、実は。はいはいはいはい、ただ、鉄拳ほど、ほら、俺が統計野郎だからです、うんうんうん、<笑>ちなみになんで俺が統計野郎になってしまったかというと、はい、これは逆説的なところですよ。なんでかって言ったら僕は仮説野郎でもあるわけです。仮説っていい言い方だけど、うんうん、言えば先入観ですよ、うんうんうんうん。仮説なんだから、だって。うんうんね、仮説を持ちすぎているの で,、はいで、ある意味先入観がありすぎるから、 印象論にも左右されるし、自分は割とそういう影響されやすいので、うん、真実が見 え, 見えにくくなるある意味タイプでもあるわけですよ、えー、情熱的感情でいっちゃうから、はいはいはい、でも本当はどうなんだろうってことを紐解きすぎてそれをやる癖が何十年も何十年も臨床心理学の時代からやってるんで<笑>それこそ逆説ですよ、ね、あっ、ね、<笑>そうそうそうそうそうあ、そうなんですかそうですかでその臨床そうなんです、ね、先輩あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそう その頃から癖がついてて、はあ、だんだんだんだ ん, そんに自分の先入観をデータ的に証明しないと、ただの偏見になるじゃないですか、はいはいはい。仮説と先入観って偏見になるんですよ。えー、これはどっかで正さなきゃいけない、正さなきゃいけないってやってるうちに統計野郎になっちゃって、えー、で逆に統計に答えがあるって思い込むようになったから、今ちょっと逆の波が来てるんだけど、えー、まあそれはと思うその鉄拳実は 昔からやってるんですが特にセブンはユーザーに最初に承諾してもらうボタンがあるぐらいユーザーからデータを拾ってるんですよ。なるほどね、オフラインのデータまで実は取れるようにしてる。オフラインで遊んだこともある日オンラインに繋ぐと きってするんですあただ、まあ、オフラインのことはともかく、はいはいはい、オンラインでいわゆるラン ク,、まあ、ランクマッチとか、うんはいはい、そういうデータも全部取ってるんですよ。うん、特にランクマッチとか興味あるでしょどういう対戦が世界でされてるのか、ねはいはいはい。鉄拳今や600万も売れてます、セブンは。実はもうすぐ700万もいきます、うん。統計データとしてはで、しかもアクティブユーザーは、<笑> なんとその600万本中の3分の1近くいるわけですよ。えーすえー、す マ, ンマンスリーアクティブですよマンスリーアクティブで月の、えー。これはね、発売から4年したタイトルとしては異例なんですよ、実は。万、うん、ンナムコの対戦格闘ゲームの中で一番です。うんはいはいはい、もちろんダントツで。うん、で、そこで言うと、おもしろいデータが取れてて、うん、各キャラクターの勝率データが取れてるんですよ、ランクマッチの。ランクマッチだけ以外も取ってますけど、はい、今日はちょっとそのデータ見せますけど。 マジか原薬は、まあ、特に一番興味あるねゃっも。世界中の人がランクマッチした結果<笑>、はいえー、2021年の1月1日から31日のこの1か月間、まあ、これ毎月取ってるわけですよ今も取ってますけどどうなってるか。う キャラの何ラキュあいやこれちょっとほら画面は見せれないけど<笑>まあまあねこういういうちらには見せてもらえるってことですか見せます見せます全部見せます<笑>あのスクロールもしてくれていいし<笑>他のタブも<笑>ああやったよねストリートファイター5で勝率1位が本だっていうあ、そうそそそそうううういうね勝率だけじゃなくて使用回数とか、うん、メインキャラクターオンラインあ使用回数に関してはオフラインも取ってますね、うん、すごいっていうのもあるんですけど、うんうんえー、ちょっとね原約ねこれね渡すから見てごらんこれね左から 上から一番取ってます。えっと、これ、受け取っちゃっていいんですか、はい、はい。受け取っちゃってみてください。あのみんな見てもらっていいですかこれは見に行った方がいい。闇のデータ、ね、これ、モザイクなしで見せられないのがもったいないか相当です。マジかわらわらわら。これね、原薬の逆読ですよ。こんなの誰も見たことないですよ。一般の人は。マジかよ。え、これは、あっ。えこれは、あえこれはあ順、順位順そう、1位から順位順位に並んでます、うん。勝率。なんでお前1位なんだよ。<笑><笑> 確かにそうですね。なんでお前これ俺でもなりますね。なんかあなるほどのスクロールしてもらってもいいよあの下の方行ってもらっても下行けるかな？ちょっと俺がやった方がいいかな？うん、いや全然ちょっとできればゆっくり見たいって。なんかやさし い, い。ゆっくりゆっくり記憶していって も, らってもいいけど。貴重なデータだからなあ。あでも。 なんか1これさ。こういうふうにこうね。ああもしくは、こ う, こう、ま、回せばいいのかな。ああこう回せば、はいはいはいこ。ここをこういうふうに回してもらうと下がるんで。んで、あのタブをね、切り替えると、この使用率、使用率との関係もあったりす る, んであそこにもあるので、はいはい、ここに行くと、使用率は例えば全、全世界で見るとこれとかね。え、う、え、ん。逆に言うと、だから使用率が高くて、 高くて、うん、高いキャラは勝率に関してはかなり信憑性があるということですよね。ですよね。あの、ピン入れるか別に、キャラ目言ってもらっても大丈夫ですか。うん、ですか。いや、要は あ, あ, あの、最近、ストリートファイター5の、うん。らし勝率1位が、エドモンどホンどだったんですけど、統計、ね、のね。うん。なんか、 あ言ってもらっていいよ。同じような。同 じ, うな同じようなってかね<笑>格闘。格闘技としては相撲だよね。そう、相撲では。相撲ですが相撲最強説、ね、最強ですが。国技最強説だ、うん。そう。これ裏付けられてしまった。さっき言った人数でしょだってほら、はいはい、アクティブユーザーが。は数百万人ですから、はいはいはいはい。ですよね。いや、これ、僕、その、いわゆる、なんだ、その、いわゆる、 トッププレイヤーたちが思うキャラランク、うんと。ありますね。うん、これは、やっぱりその、まあよく言われるけど、うんその、みんながみんなに適応されるキャラランクではない。うんうん、で、その、僕はその、たまたま最近友人に、はい、あの、あるキャラがもういいのか言って、うん、あるキャラが強くないと。あいや、言っちゃっていいか言っちゃうか。下手したら P, ピーら P 入れるから。知、うん、り合いにそのなんで 強くなかわいいしね言われたんですか、うん、かわいいのに。うん、で僕はその時あのドヤ顔で、うん「お前分かってないな」っつって、ねうんは「あんなに使いやすいリーチョーの長い技があるから、うん、初心者体で猛威を振るってる強だ」よねっていうすごい長いリーチョーの長いコンボ師匠技があって、うん、あんな使いやすい技があるんだから上位総体では勝てなくても初心者体では猛威を振るってるから。うん このすごい強い技が追加されないんだというふうに言ったんですよ。じ、う、ゃ、ん、あこれ見てください。ランキングはいいんですか言って、うんうん。34位です。健康10キャラです。えー。34位。っ、う、た、んうん、生きた生きた統計が取れました。 でも逆に言ってたら、源也君<笑>、はい、みんなね、ストリーミング見たときに、はいはいはい、特に大会のストリーミング見たときに、もうこのキャラ強すぎる、この声役強すぎるって言われてるキャラ、どうですかカムナムさん、どうですか、あカムラムさ ん, どうムラムさんあ。まずそこ気になりますか、はい、カムラムさんはですね、あっ、26位だ。そうですねジャ、ジャックの2個下ですね、あそう真ん中よりも27位そうみたいな、実は結構下、26位か、26位。大崎、鉄筋すぎやってるんですけど、ね、今、はい新版で。ね カムラーさんとマッチングするためにちょっと、あ、あ、あ、ね、あ、ね、来たね、って。頑張ろうって思うんですけど。<笑>そうそうだから、そのボ、いわゆるボリュームゾーンっていうんですか、うん、が、どれぐらいの強さなのかっていうのは予測でしかできないんです。じ、う、ゃ、んうん、レート帯での統計も、やっぱし、ね。 それはね、そ重要なデータになるな、ね。対イキャラも出てるんですよ、よく見える。だから、これあそうです、ねはい、ダイアグラムになっ て, なってるんで、タイキャラで逆に言うと1位のキャラが弱いのは、意外とだからザフィーナとかにボコられてたりとか。あえー、でもザフィーナがそ も, そもそもランクが結構上です。上ですもんね、とか。エディも上でしたね、それ。そうですね。エディもだから意外と得て増えてはやっぱりキャラ相性が出てくる、ね。まあ、それはありますよね。 勝率って当たり前ですけど、統計上はやっぱり100万人、200万人、300万人みたいなレベルで取ってると、当たり前ですけど、全キャラ 50% に近づくわけです。うん、当たり前ですよ ね,、うん、ですね。ただ、そのわずかな差がでかくて、経験上、54杯いくキャラはちょっと異常なんですよ。あえーはいはい、だから、たまに、これね、手前に自分を落とすわけじゃないけど、挑戦ミスったってキャラは、<笑>あの、リリースた月は54いってったりするんですよ。<笑>あ それはは本本当当にミスってますそそれれもう本当に皆さん申し訳ないと、えーはあはあ、それあの破壊ドレッドのとかは 彼, 彼あれなんかは一番まずいかったのはとだから例えばよく言うじゃないですかスティーブってスティーブって世の中の例えばじゃあ鉄拳が100万人の世界でしましょうもっと行きますよだともっと何百万人もいますけど、はい、100万人の世界の中でスティーブを本当に扱える人間は2000人もいなかったわけですよだからこそスティーブはものすごい勝率が低かったうんそういう 大会で猛威振るうだけで、うんうんうんうん。普段はそうでもない。なぜかというと、スティーブに憧れて、大会で優勝してるから最強なんだと思って自分が使うと弱いっていう。うん、あ違がっ違ったんですよ、うん。あの、大会で1位だ俺が使ったら強い<笑><笑>だから誰が使っても強いのはまずい。はいはいはい。ってことは分かってくるわけでしょなるほど。だそういう意味で言うとう、我々もちろんメーカー側はもものすごいミスは犯すわけです。もちろん。あの 正直理論はバグってたんですけど<笑><笑>。すみません、あのあとファーカムラもバグってます、面白<笑>あれバグです、あの僕らの調整デザインではなく。バグでしたね。<笑>バグなんです、実は、はい。なんですけど、まあそういうのはちょっと例外なんですが、ただ心を見てもらうとね、わかると思うんですけど、原薬、はい。あの。結局ね、うん。結局。実況。ゲームバランスっていうのを。どこで見るかっていうのはすごく問題。うん、でね、うん。よく。うん ツイッターやってるんでやっぱいろんな指摘受けるわけですよ。うん、でお前原田分かってないと原田が多分一番分かってない僕極論言っちゃうんで、はい、よく言うじゃないですかゲームバランスいいゲーム作るのは簡単だと、はいはい、明日から全員和也だけにしちゃえばいいと。うん、で和也だけだったら同じキャラなんだから5部使う。でこれは極論の言ってるだけなんですよ。 で、本当のバランスってそんな意味じゃないじゃないですか。みんなが求めてるバランスってそういうことじゃない。そんなことも分かってます当たり前だけど。例えば、えー、っと、なんだろうな。あの、ほら、健康のバランスとか、あの、運動神経のバランスと一緒で、例えば、握力が5だけど、あの、スピードが1。そんな人もいっぱいいるわけじゃない例えば、えー、勉強で言ったらなんだ、その、俺とこみたいに、さ実は数学はほぼゼロで、なんか、 英語が3でなんか国語が5とか、えー、そういう人によってまばらでしょ、はい、だから人によって得て増えてはあるので得て増えてをがあるのは分かってて相性もあった上ででも全体が個性を生かせてみんながそれなりに競えるっていうのが理想でしょ、えー、そんなこと分かってるんですよ。えー、そんなこと分かってるけどなかなかそういうのは実現できないっていう中でそれ以外のファクターもあるわけですよ。これねこれ もちろん気づいてる人も多いと思うんだけど、ゲームバランスがどうメーカーに影響を与えてるか。これま、まさに作ってる側の、これ鉄拳だけじゃないです。実は開発者同士でいろんな他社さんとも話します。圧倒的な変化が今起きてるんですよ。昔はゲームセンターレベルのコミュニティですよ。ゲームセンターレベルって別に低いって意味じゃなくて、ゲームセンターで起きてることはものすごくコアでディープなんですけど、コミュニケーションがインターネットがなかった時代もありますから、インターネットが どんどん普及して、まあ、情報交換されるようになったものの、昔はまだファックスとかでね、あれやりとしたんで、ね、基盤のデータの勝率とか見てやってましたけど、でも、ゲームセンターで起きている、どこかの大会で起きたことって、リアルタイムで映像で見れなかった時代もあるでしょ、はいうん、リアルタイムで見れない、下手したアーカイブもない時代もある、はいはいはいでね。で、これが今や、インターネットでストリーミングで大会が行われるようになった結果、何が影響してるかというと、あそこの大会で起きていることの印象論が全てを支配し始めてるんですよ。なるほど。確かにそうですね。これね、ゲンヤ君、これ、 くはい、皆さん、この3人とも、今、開発者側の視点になってみてください。作ってるってこと思うんですよ。<笑>はいはいはい。それで、この統計データを見ます。<笑> は, いはいはいはいはい。これ、大事なお客さんです、全員。ですよね。いいですかすいいですかはい。上手い下手関係ないです。ですだって、うん、全員同じ額を払って、そうですね。そのカジュアル層が、8割ゴムのカジュアル層がいないと、鉄拳だって、ストリートファイダーだって、バーチャーだって、何だって、絶対成り立たないんですよ。はいはいはい。そうですね。いいですかそれを、その視点で見てください。この数百万人の。 誰を見て、誰を見て、どこのレベルを見てバランスと言いますかという。うんはい、はいはいはい。この問題はさっき言った本当のみんなの感覚の中であるバランスと話とまた違うんですよね。うん、そ, うねそうなってくると、一般で起きてることは、みんなこの辺の上位のキャラに実はボコられてるんだが、普段はですよ。普段多く、世界中のほとんどの人はこれにボコられてるんだけど、大会見ると、うん、あれっつって。あれじゃないんですよ。もう大会の。 大会の頭にみんなが切り替わる、ね。れるから、うん、トッププレイヤーという一部の、まあ、運動神経なのかの、運動神経なのか、その経験値なのかっていうすごいアスリートが発揮した時のみに行われる、うん、ある意味この統計とは違う例外ですよ。統計の中で言った超例外の、うん<笑>はいはいね、超超人たちによる戦いによって起きたものが、うん、ティアリストとしてみんなの中で語られてしまうので。うん、はいはい、そうですね。 そうするとこれ面白いんですよ統計を取ってるからじゃあバランスのいいゲームできるかっていうとそういうことじゃなくなってくるなぜならもはや感情論に近いわけですからああそのいつも負けてるとかそうい つ, もかいつも大会に出てこないもしくはいつも大会で勝っているはいはいはいそうですよねこの言論を印象操作した方がいいゲームだって言われる時代になってるんですよこれは実はなるほどいろんなデベロッパーと裏では結構話をしていて 極端な話、はい、大会でずーっと勝ってるキャラをナーフしたりもしくはなかなか出てこないキャラをグッと植えてたまたまベスト8にミックスされたキャラになったときに、はいはいはいはい、いいゲームだと言われるのであれば、はい、そっちを優先した方がいいわけじゃないですか。うううう、まあそう、ね、そそで、ね、ですね。統統計計上上ななくくててても。も。じ、う、ゃ、ん、ってことですよ ね, 印象ね。っていう視点でハナハナだったら3人が作ると思ったときに。<笑> <笑>あなた人がはい、どうですかこの理論と感情がごっちゃごちゃになりませんかこれを見てそうで、ね、すね。見なきゃよかったと思いますよね。どうでしょで面白いでしょうこれ。なるほどな。そうなんです。っていう意味で言うと、皆さんの大会で、まあ、現地もそうだし、ネットもそうだけど、見, て見ながら叫んでる言葉っていうのは、 とても影響を与えてるんですよ。まあ、ある意味あれも統計ですけど、でも大会って特殊なシチュエーション、特殊なアスリートたちが争ってるものは、この統計に現れないわけですよ。うん、じゃあ、どこのお客さんを見るのとなってきたときに、じゃあ、本当のことをやってもしょうがないってことはよくわかりますよね、逆に。はいはい、そうですね。本当のことをやってもしょうがない。はいはい、そうです。<笑>そうです。本当のこといやしょう。しょうがない。そしたら世論、世論が動きやすい。はいはいはい。認証論を、 移動させた方が。評価を得られるやつ。そうです ね, ね。なかなか奥が深い話でしょ。うここまでは考えたことないですね。そうでしょさすがに。だから見せたかったの、これ。なるほど。わのバーに来た人だけ見れる。あ、闇のデータですか<笑>闇じゃないですよ。すす<笑>あのー、正々堂々と撮ってるデータで。いや、まじ威力絶大ですよ。面白いでしょ、これ。これね、本当に公開したいんですよ。 なるほどただそそ、ね、これ公開したら公開したで、この統計が持ってるパワーっていうのは怖くて、ああ、そっか。これがティアリストになるんでしょ、ね、もしくはな、<笑>そうなんないとしても、これ、俺が陥ったことなんですよ。さっきちょっと前振りしました。あの僕は仮説と偏見じゃないけど、その先入観が強いので、証明したがりました、はいはいで。証明、証明ばっかりやってると、これが答えだと思っちゃうんですよ。はい、さっき言ったように、はいはいはいはい、ここに答え、真実があると思っちゃうから、はいはいはい、もう一応、数字としては出てますもんね。出てるから でしかも何百万になるとしかも対戦回数で言ったらもう本当奥行くわけで す, そうですねその対戦回数で出た結果なんだからこれが真実だって言いたくなるんだけど、うん、これはバランス悪いわけですさっき言った人間やっぱり感情で生きてるんで、うん、ここを無視しちゃいけない、うん、これ感情がなくなってくんだこれ見てるとあ確かに確かにあただただリア リ, リ, アリティリリアリティと自分の仮説が正しかった時のバッチリ感がすごいでしょほらってでも世の中の人がほらって思ってないんだったら<笑> ずれてるわけでしょ、うん、あの、真実は違いますよでも真実を求めてもしょうがないってことを気づかないとダメなんで、だから僕はツイッターやってるんですよ。なるほど。ツイッターやるとバリスの顔が来るでしょクソリップがね、はい、ものすごい色でクソリップが来て。あのね、クソリップは割と重要で、このキャラクソだって言われるのは、いやでも統計だと父芸士って言うんだったら、跳ね返しちゃうわけじゃないですか。これ跳ね返せないぐらいの言葉で言われるから、はい、あー、ちょっと、 この100万 何, 何百万何千万何億っていう対戦の回数よりも一言言われるあのキャラいつまでクソなんだよの方がよほど響いてる<笑>。なるほどなるほど。シンプルな言葉でこれはいかんと思える瞬間があるわけですよ。結構原田さんはその言い方あれですけど、うん、結構声出たを小出しにしてるというか、うん、もうここ最近もそ う, 調調整うまくね。うん 実はギガースめっちゃ勝ってんぞ。ギガースはやばいんですよ。実は<笑>。やばい<笑>。やばい。やばい。<笑>やばいですよ。確かに。やばい<笑>。ない。やばい。ギガースない。でね。これめっちゃ面白い見えてくるの<笑>。あのね、僕コミュニティも見てるでしょ。コミュニティの発言。実はこれ3位です。今今3位。ちょっと下がったんですよ。あ本当下がったな、えー。2位あんだ。最初1位だったん1ヶ月間ぐらい。でね、これ面白いです。コミュニティの統計も取り始めたんですよ。実はこっそり。あの 僕に来るログとかツイッターのあるログとか全部検索して、はい、キーワードを抽出して俺統計撮 っ, てるですや<笑><笑>でっこれ ね, れ統計統計やろねこれは実は鉄拳の開発チームが最初に気づいて僕に報告してくれたんですけど、はいはいはい、めっちゃ面白いことが分かって、はい、あのね例えばですよ賢いキャラクターのあコミュキャラクターごとにコミュニティってちょっと違うんですよ。 キャラクターがが好きなコミュニティがいるんですよ、うん、このコミュニティはすごくて、いろんな真実に気づき始めてる人<笑>真実に例えば、例えばですよ。ギガースさっき言ったように1位だって言いましたよ。1位だったら今でも3位でしょはい。強いんです。ある意味。一般的にはね。あ, あ, あの、ちょっと大会とか置いときましょう。特殊なんで。はい、特殊な。全体シーンで言うと強いんだけど、強くしても強くしても弱いって言われる。それは、 使う側の客層のカジュアルさだったりとか、そういうのが影響して、うん、もっと強くして、もっと強くしてから、ずっと言い続けるそうなんですよ。だからどんどん強くするんだけど、目立たないので、ギガスかわいそうだったり、うん、でも本当は、北総園で勝ってるやつもいるわけですよ。でもです、ね、逆に言うとね、目立ちすぎるとナーされるわけじゃないですか。最近そうですね。はい、のコミュニティ層はやばくて、それを知ってるんです。<笑>知ってるだから、<笑>実は結構つ、 結構強くて、勝率もグーっと上がってきたときに、普通だったら使ってる人とかそういうのが強すぎるとか、すごい勝てましたって言うでしょ。あの人たち黙ってるんですよ。言うな言うなをお互いに言ってるのが僕全部統計で見えてて、SNS とかでも黙っときましょうがすごいんですよ。普通すぐ来るじゃんこのキャラの強が強すぎるとなんて言って、一つはそこたちを自分らで騒ぐと。 損もするからうからそう、黙れ黙れのオンパレードやってるの<笑>あの客恐ろしいでしょ<笑>あれだねご神感性じゃないですかそうそんな<笑>そんなことまで見えてくるそうなんですよ ね, そうそうすねでも原薬にちょっと気づいたいでしょそ れ, それは知ってます<笑><笑>だけどいやもう飲み物あ1位はあ、1位は岩竜っていうか一応岩竜なんですけど 実はそのエドモンと本ンとほぼ一緒です。ですうん、マルタだったら高嵐ですよね<笑>、はいはいはい。コミュニティに関しては、その、一回だけツイッターで、えっ、ー、と、僕が見たことあるのが、お前ら隠しすぎなんだって指摘するプレイヤーが現れたんですよ。つ、えーえー、みんな気づいた。警察が、警察が動いたんですよね。うん、だけど、その、あんな可愛いいキャラの数乗りで、 いや、隠してねえから、隠してねえから、隠してねえからっていう反撃を受けて、っていうのと、お前ら隠してるだろって言ったら攻撃される。いいイメージを持たれない。っていうので、僕は、この原田のバーにて、この発言をしたことによって、もうそろそろムクロになるかもしれない。<笑> コミュニティーにだ か, か,、ねまあ、からこれね、あの、各社差があれど、こんなに細かく取ってんのはうちぐらいだと思うんだけど、うんあ、あ、でもやっぱそうですよね。カプコンさんも多少やってると思うので、ね、はいはい。はい、で, いで、アークさんには、アークさんも多少やってるんだけど、もうこれぐらいやったほうがいいですよって見せたのはいド、うん、ライブからもっとこうやって、ただそこに答えはないですっていうことを言っ て, もってます、あねね。実はいろんな、うん 会社にとかデベロッパーとかあの開発だけやってる小さい会社も含めて実は呼ばれるんですよよく呼ばれてどうやってるのか話し て, してくださいみたいな講師みたいな一日講師みたいなそこで言ってるんですけど統計の話したりこういうやり方するってこういうふうに答え導くとって言うとみんなその姿勢の中でああなるほどって言ってくれるんですけど<笑>最後に必ず言うのはそうここに答えがないっ て, って統計に答えないですから。ただその統計に答えは ないとか、その、大会シーンで起こってることだけは全てじゃないんだっていうのは、原田さんのツイッターを見てる鉄拳コミュニティの人た ち, 人たちはだんだんなんかそう、そういうもんなんだなって分かってきてるのもすごい慣れてる空気感として感じるだからそこを分かった上で見たらよ、もっと面白いよって意味で言ってるんですよ、僕あは。はいはい、は な, るなるほど、なるほど。本当はこっちだからなって言いたいわけじゃないんですよ。はいはいはい、はい。もう半歩ですね、じゃあね。そう、だから実はその、 みんなが言ってんのってよ違うからよって言いたわけじゃ全然ないですよ。これとそのこれを分かった上で大会ガーシミュリーっめっちゃ面白いじゃないですか。うん、そうですね。ただこれを闇雲にただボンって解説なしにみんなに見せちゃうと、はいはいはい、これはこれでこれを妄信妄信っていうかまあ当たり前あ真実ではあるんですけど、これを虎の巻にしちゃう層が現れる。これを聖書、まあ、にしちゃう層が現れるんで。うん まあ真実ですもんね、言うて。そう、だからこれを聖書にされても面白くない。面白くないですよ。だから、だってゲームって感情でやるもんなんで。でね、確かに、ね。あれ弱い強いって、ほらみんなで、やって YouTube でタイヤリストを作ってる番組ってあるじゃないですか。あの、必ずどのゲームでもあるでしょ。ね、あの、アップデートがあったり、新しいやつが出たら、ね、必ず2週間後ぐらいにみんなタイヤリストを作るじゃないですか、うん。あれが面白いわけですよ、逆に言うと。確かに。 そこにこの統計持ってこられて面白くないじゃないですか。かマジレスはきついですね、うんマジ。圧倒的マジレスじゃないですか。そ う, そうそうそう。だからそうじゃないよって、やっぱゲームだから、からここに真実がないっていうのはそこにあるのかなっていう。まあうん、真実ないは重要ですね。そううん、せっかく今日ね、3人に来てもらうんで、 普段絶対見れないものを見せた方がいいなと思ってすごいわこれはほ ら, ほらほらほら見てる人の中で原田の場を絶対原田の場に呼ばれたい<笑><笑>呼ばれたい勢がね呼ばれたい勢が出てきて呼ばれたい勢が多分出てきてるんで<笑>たこ焼きとねたこ焼きとこういうのを見れるんで確かにた竹原さんのね出したくないよほんとに美味しかったほん<笑><笑>においしかったツー<笑>コースだったからそうそうそうそうよかったマジでうまかったなでもある意味 究極で戦ったらそうでしょって言い方されるとそうなんだけど。で, ね、でもその言い方ってある意味俺選手に失礼だと思ってて。あなるほど。だってそうじゃないですか。だって究極そうでしょって言われたらそんなん別にコンピューターでやるのと同じ話だから、そうじゃなくて、その人がそれを引き出してるっていう点をそうそう、それは見逃してほしくないな。まあ見方としてはその人じゃないとできないぐらいのら。のものもあるわけですよ。うん。いいかもしれないですもんね。そうなんですよ。なるほどな。 ねうん、ちょっと、ちょっと見方変わるでしょ、でも。いやいや、変わりますよ、まあ。逆に面白いでしょ。ね、だって、原田さんがそのすでに、そのギガースが1位だったんだよって、1位だった時期に、1位なんだよって発言した時あったじゃないですか。あの時の時点で、やっぱり、その、あの時の時点っていうか、原田さんがそういう発言を SNS とかで書いて、書くたびに認識を改められますよね、やっぱね。うん、まあ、改める必要はないんですよ。いやいや、ベースに入れていってほし い, い, やいや<笑>新しい見方が。そうなんですよ、面白いでし改めて、あ、そうだよね。こういう見方もあるんだよねっていうのが、うん 認識できるというかうお客さんにはお客さんそれぞれの層に越えられない壁があるので誰が、うん、誰がメインターゲットっていうのは言えないわけじゃないですかもちろんもちろんこれ作る側のある意味苦しみでもあるしみんなお客さんだもんなー、うん、そうなんです対等のプロゲーマーだろうが ね, そうですね言うたら、うん、そうなんですよ板澤これはストリートファイターのこれがあったらもう<笑> 一番ずつ見てるんだよ。っと見て、俺、パッと覚えられるし、ね、それは、ね。どうしてね、一晩ずつ話せるでしあれ見たらまあそうだね、確かに。でも、その、自キャラが、驚愕の位置にいたら、もう他のところ見れないじゃないですか。ね、<笑><もう><笑>僕、それなんで。5位いマジかよ、いやばい<笑>派。派遣キャラじゃ派遣キャラだったんだろ、ね、実 は, し実は。しかも、やっぱ、予想すら、いしかも、一番一位を食ってるキャラだからね。あ、マジっすか。そう 本当面白い猫の話って。そうですね。一晩中できるでしょ格闘編はこのい。さっき、ね、のくたらぎさんとのこの会話の内容の落差がすごい。<笑>いや、って言うとね、あれだけど、ねえーね。内話感でやっぱり言えばなんか<笑>次。世界の地球の未来の話をしてたのに<笑>そう、ね。そうですよね。相撲がどうこう言ってた確かに。<笑>相撲キャラがどうこう確かに。<笑>かに<笑>てめえのキャラと言えばいうよね。ねはい、さあ、原田さん。はい。 ちょっと収集がつかないので。いや、あんね収集つけたくないんだよ。もう正直言うと。 俺は最低でもこっから2時間欲しいね。確かに。時間はいくらあっても ね, <笑>んなっねこっからでしょ、正直。確かに。と、いや、これ。温まってきました、今の。コロナじゃなかったら、この後絶対お店誘って、と、とりあえずちょっとタクシー代ですから、付き合い あ, あ, <笑>あ、ですか。電車がないでしょ。本当に<笑>、はい。本当にもったいない。本当そうだ。何もサってないですからね、言からね。<笑>そうですね。始まったな、みたいな。広がってるなぁ。<笑>広がっもう一回行きたいなと思ってもらうぐらいが、ちょうどいい確かに。もうぜひ。あとは、この、 今画面上で見てる方々もそれ行きたいなって思う方も、ね、そ う, そ う, そうあので正直言う と, う言うともちろんあの大物大物って言い方もなんか釣りみたいでやるんですない。<笑>確かに<笑>ゲストでねやっぱすごい人はたくさん呼びたいなと思ってるんですよ。下手したらそのゲーム業界以外の人もたくさん、ね、あ呼びたいなと思ってるんですけど、はい、でも一方でさっき言ったように。 こうちょっとこれディープなラインでいきたいんですよ。はい、それが方針というか、ね、あのゲーマーでこう結構ディープで実況とか、もしくは e スポーツシーンとかでやってて、結構そのディープな人を呼んでやる、もう再生回数よりか、むしろこの怖そうですか。もう最後の1分まで見たくな る,、はいはい、なるほどっていうところを狙ってるので、じゃあというわけで、さっきも言いましたけどあの、みんなが来たいなと思う番組にしたくて。 極端な話。100回再生でも100人が最後まで、ね、見たくなるっていうところ。<笑> 100回再生。100回再生。<笑>少なすぎだろう。<笑> こ, こそ、ねま、たさんでなま た, ただその、再生回数よりから中身ってところでちょっとやっていきたいなというふうに本当に思ってるんで、はい。皆さん今後もちょっといろいろ計画してるんで、はい。期待しててください。というわけで、じゃあ一人一人行きましょうか。じゃあ、 原から行こうかなはいはいはいじゃあ本日はお呼びいただいて新さんありがとうございました、えー、竹虎さんも美味しいタコ焼き、えー、こちありがとうございましたありがとうございましたという感じでなんかそのいざ出てみて期待通り楽しかったというかそのどうせ楽しいでしょうと思ってきてるんで今日はなんですけどそのやっぱり楽しかったっていうのがすごい思い出深くてその貴重な経験もさせてもらったと思ってるし ね、予期せぬ方がいらっしゃってたりデータだったりっていうところでびっくりしっぱなしだったんですけどこれはでも次から今度は僕は視聴者目線でこのコンテンツに触れられるんだなっていうのが楽しみになっちゃいましたね、うんうん、次はどんな楽しい話が行われるのかなっていうことですごい期待でいっぱいになれたんで、えー、いざ出てみて本当によかったです楽しかったですちなみに実況だけで食ってんの今あの実況だけで 実況だけのお金じゃ間に合わないのでその持っていたものをう、うん、切り崩してる感じですやってる感じなんで、はい、そこでも週末必ず仕事入ってるぐらいでしょそんなことないですよ今は今はそうですあコロナのせいかそうですそうです、まあ、逆にコロナ 前, ロナ前めっちゃめちゃ痛い<笑>ずっと出てたよね週末<笑>そうですねはい毎週 ど, どうなってんだこれってぐらい痛いねでもその僕的には週5で月金会社員やって、はい、土日実況をやるのが休日なんですよ、はい 家族からは避難を受ける。そうですね。だから、<笑>はい。そうなんですよね。なぜ家にいない い, いろいろありましたからね。<笑>そうでも、その活動が休日と思ってやってたんで、すごい楽しかったから。な, なんですけど、じゃあちょっとあの。でも、あの、この番組はね、あの、一回来たら終わりじゃなくて、下手したら二回目4日後。<笑>もうぜひ。ぜひお願いします。もしくしたたこ焼きを後ろで食ってるだけみたいな。あ<笑><笑><笑>、それいいっすね。エキストラ。それすね。うちら3人と も, も。いや、むしろ、ここでね、次はね。うん、俺、たこ焼き、 あの、エンタコで、ちょくちょく、昔焼いてたんで。竹一緒に。田さんのアシスタントをして、<笑>俺のためにこって、こっちにうやって、そう。田さん、これどんな感じですか<笑>ブンブンがあるわ、一言も喋らなくていいから、たこ焼きだけ食べに来るって言ってました<笑><笑>それいいっすね。え、全然それでいいな。うん、後ろが豪華になる、うんね、確かに、うん。はい。なんで、第2回も。楽しみにしてます、はいいやいや。はい。あの、見る目線でも。ありがとうございます。ディープに行きますありがとうございました。ありがとうございました。あ, じゃ あ, お疲れありがとうございました。 一応その、鉄拳5、バーチャーから鉄拳5に移行したんですよ。はい、その頃からまぁやっぱ鉄拳のタイトルの注目度とか、まぁ、あ、原田さんもそうなんですけど、注目してたんですけど、まあちょっと途中飛ばして、自分の印象としては、まあさっきゲンヤさんが言った通り、楽しくなるのは確定してるんで、どういう方向性で楽しくなるのかなと思ったんですけど、そのなんか、原田さんがその、バンナムの e スポーツ関係の、なんか、取り、なんかた、取り締まりというか、やってらっしゃるじゃないですか。 それでまあ、もともと自分を話したいとあったんですけど、結構その話ができたら嬉しかったし、その、まあ自分の話で言うと、あの、その、なんだっけ、俺の写真から黄昏、憂い、選手としての記憶のそれが出てるって言われて、原<笑>田、うん、さんとしてなんか目線がやっぱ人と違うなっていうか、自分結構イースポーフォトグラファーやり始めって10年ぐらい経つんですけど、初めて言われたセリフだったんで、んむしろ言われて俺気づきましたね。なるほど。 そうなんだ っ, つって。俺はまだ気持ちが衰えてないんだな、みたいな感じで。そういった意味で も, も新鮮だなと思いますし、まあだそのレジェンドの北谷、北谷さんの件もありますし、なんか、よくわかる、最終的によくわからない場所だった。何<笑><笑><笑>ん な, んなんだこの場所、うん い, のね、いろんなものがすごいものが今集まりすぎない、ね、そ う, う, いう、なんか、整理ができない<笑>。 タバキも出てくるし。タバキも出てくるし。しかも美味しいの。の<笑><笑>あ、美味しいし。<笑>とりあえず、楽しかったという一言で、俺の足りない頭ではまとめさせていただきますとしか言いようがないっていう。はい。多分今日ベッドに入ってからいろんなことぐるぐるぐ る, ぐる回るですよね。結構そういうのあるんですよね。不思議な異次元空間でしたね。<笑> あ, の<笑>あの、コロナ禍において、久々に品調的な感じを味わいました<笑>、うんはい。またなんかご縁がありましたね。ああぜひ、ぜひ。ああ まあ、その、大須くんの言ってくれた僕の、やっぱり、原田さんでちょっと一段見る目があって言ってくれましたけど、その意識の高さを吹っ飛ばす人がいましたからね<笑>。あの、<笑>やべえやつ。まあ、<笑>俺らの業界ですからね<笑>。もうちょっと、俺らの意識のレベルの低さが、こう<笑>、はい、露呈された感じでしたね。未来人いましたね。未来人がいましたね。<笑> い, たね<笑>いや、でも、リスペクトも、二人さんたちにリスペクトもやっぱ、<笑>さらに上がりましたし。う本当そうですね。どうぞ。あの、ありがとうございました、ね。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。じゃあ、板田さん。そうですね。まあ、簡潔に言うと、 あのー、やっぱその結構ゲーム頑張ったことで、まあ、いろんな大会呼んでもらえたりな い, いろんなイベントに呼んでもらえたりとかするんですけどこういうところにも呼んでもらえるっていうところでねああなるほど、はい、ゲーム頑張ったからか そ, う、ね、そうそうそう、うん、あの何がどうつながるか分かんないよってことをしたいわけですまあ、まあ、まあそうなんですけどあ、まあ、やっぱプレイヤーとして、まあ、自分も今後頑張っていったらもっとどんどん呼んでもらったりとか、うん、もちろんするだろうしいねえ見てくれてる 人もゲーム頑張ったらなんか面白い体験できるかもしれないよっていうね。ああそういうところまあちょっと伝えたいかなっていうところありますね。すねはい、作ってる側は割とこうプレイしてる側に意外と注目してると意外だったでしょ まさか俺が伊田さん注目してると思わなかったでしょいや、そうです。まだ思ってないですから。いや、俺注目してす。まだ、まだ、<笑>まだか。こんだけ言ってもダメか。中が言い過ぎかなってっ<笑>じゃあ。やっぱあと2時間ぐらい足りないから。プレゼンがね。バッテリーがもうダメ か, <笑>分かったそうですね。いや、もう今後も見てもらえるようにいや頑張っていきたいなと思います。かきげプレイヤーウィキとか見てるからね。<笑><笑>やべ<え><笑> ウィキやべえな。<笑>ディィリール増やし。やっぱだから、大会見た後に、わっと思うと、意外と検索して見るのよ。ああ、そうなんですかね。あこういう経緯辿ってんだい。いや、でも確かに、あの、目立ったプレイヤーは、あ, あの、あの、格ゲーマウィキ、うん、あれ結構ランク、伸びるよね。そう、上下してるもんね、ちゃんとね。確かに、確かに。 するなね。あの、作ってる人で見てない人もいるかもしれないけど、僕とかはやっぱ磨いと見ちゃうんですよ。へ<笑>ぇ原田さんは俺の配信に急にコメントがあった時に、俺マジたまげましたよね。<笑>俺普通にしてましたけど、<笑>え<笑>ってこの罵声の配信にプロゲーマーじゃないよ、みたいな。<笑> いいやいやい、やもう俺は本当に興味があるから<笑>だから真面目に答えてたし<笑>めちゃくちゃ真面目に1時間半ぐらい答えてくれたから<笑><笑> 1時間ぐらいずっとマジレスしてたか ら, から<笑>鬼マジレスは1時間ついたか ら, <笑>だから意外と僕は興味持ってますんで<笑>、ね、ぜひねああのここに来たいって人がいたらみんなが来たいと思う番組にしたいないやー楽しかったやっぱり いやいやそうですね、時間が足らないって思えるってことは、あうんはあうん、楽しかったで。マジいいいけいいますす広かっていうのまたいいっすね言 感じにしたいんで、はあ。予測不能なのは面白い誰が次第二回ゲスト誰よってんなマニアックなとこ行くみたいな人呼びたいんだよ<笑>というわけで原、えー、のバー皆さんご視聴ありがとうございましたというわけでもう語った通りですけど今後ともいろいろディープなお客さん呼んでいきたいと思ってよろしくお願いします<笑>